今から Ubuntu Asia アア2022向けにインストール Windows and WSL on LXT VM の発表を始めたいと思います。まず最初に、この発表は日本語のみでの発表となります。また、もし何か質問があれば、チャットボックス等に記入してください。自分は Ubuntu Japanese Local Team のメンバーです。また、日本で組み込みエンジニアとして働いています。 他にも Ubuntu 関連の記事をいくつか書いてますので、興味がある方はそちらもご覧ください。本日のスライドは以下の URL にアップロードしてあります。本日のお題を簡単に先に説明します。まず、Ubuntu 上の x d v m インスタンスとして Windows 11をインストールします。その Windows 11の上に WSL2 をインストールします。 次 に, WSL2 に、WSL2 の上に GUAR アプリケーションを動かしたり、システム D を有効化したり、スナップパッケージをインストールしたりする方法を紹介します。まずは導入からです。ある日の話です。ある方から WSL 便利だよ。 使ってるという話を受けました。ただ自分は使ってないです。そもそも必要ないよという話をしたところ、むっちゃ便利だよ。あの、すごいクリエイティブになるよという話を受けました。マジかということで、えー、実際使ってみるよと伝えたんですけども、そもそも自分の環境は全部 Ubuntu です。ホームのマシンも リモートのマシン、仕事用のマシンも全部 Ubuntu で統一しているので、じゃあ WSL は Ubuntu 上でどうやって使えばいいだろうという話になります。はい。で、えー、っと、WSL を Ubuntu で使うために必要なものがという話になります。まず WSL2、今回 WSL2 の話をしますけども、Windows 10のバージョン2004以降が必要になります。また、Windows が必要ということになりますと、今度 Ubuntu の上で Windows を動かすにはどうすればいいという話になるんですけども、仮想マシンが必要になります。で、LXD、r x d は仮想マシンの作成にも使えるということがわかっています。そこで、あの、昔から l x d を知ってる人だと、l x d はコンテナーの管理システムじゃなだったんじゃないのという話が出てくるかもしれません。えー レックス d の 3.0 以前は確かにレックス d はシステムコンテナーのハイパーバイザーでした。ただ 4.0 から、えー、システムコンテナーだけじゃなくて仮想マシンの管理システムにもなっています。で、レックス d で仮想マシンが使えるようになると、あのー、コンテナーの管理システムと同じような CLI で QM を管理できるようになってすごく便利という話になります。 えー、システムコンテナの話を先にしていただ く, さ先にしておくと、システムコンテナは、あの、完全なオペレーティングシステムをカーネルなしに起動するというものです。普通のアプリケーションコンテナだと特定のプロセスやアプリケーションのみをコンテナの中で実行するという形になるんですけども、システムコンテナの場合は、例えばシステム D、i ニットを起動して、そこから先は全部普通の Ubuntu みたいな形に動きます。なので、 えー、システムコンテナというのは、あの、他のプロセスコンテナ、Docker みたいなプロセスコンテナとか、アプリケーションコンテナ、Snap とか Docker Compose とかで複数のプロセスを動かすようなアプリケーションコンテナとはまたちょっと違うものになりますね。で、XD を使えば何が嬉しいのかというと、まずサードパーティーのリポジトリが不要です。で、プロプライ i e t a のアドオンで何か機能を追加しなきゃいけないということもなくなります。 えー、これは人によって分かれるかもしれませんが GUI の管理システムが不要で CLI ですべてコントロールできます。また、あのー、オープンソースプロジェクトなので普通にソースコードに直接コントリビュートができます。で、RexD に関しては Ubuntu 上でカノニカルがサポートしているというのもメリットの一つです。えー、つまり Ubuntu の世界の中だけで RexD を使える。 仮想マシン管理システムを使えるということになります。では、LXD のセットアップから始めましょう。まず、簡単な図です。Ubuntu マシンがまずあって、その上に LXD をインストールします。LXD には2種類のリリースラインが存在します。LTS リリース、5 0 p e とか真ん中が0になっているリリースですね。このリリースは LTS のサーバーに入って 最初からインストールされていて、バグやセキュリティフィックスをメインに使います。安定的にレックス d を使いたい人はこちらのリリースをお勧めします。もう一つはフィーチャーリリースですね。5.1、5.2 というふうに Y が増えていく形になります。これはおおよそあの月ごとにリリースされて、新機能がどんどん追加されていくリリースです。レックス d はスナップパッケージとしてリリースされています。なので、 簡単にどのバージョンを好きなように選ぶことが可能です。インストールの方法からです。まずデスクトップの場合はレックスリーがインストールされてないのに次のようにインストールしてください。2022年の時点での最新の LTS リリースは 5.0 になるのでチャンネルも 5.0 ステーブルを選択してください。Ubuntu サーバーの場合は最初からレックスリーがインストールされています。 ただし、LTS がリリースされた時の最新の安定版が使われるようになっています。16.04 だと LXD2.0 です。これはもう EOL を迎えています。18.04,20.04,22.04 とそれぞれバージョンが上がっていく状態です。で、20.04,22.04 はスナップ版にもう移行しています。なので、 20.04 でも 5.0 を使いたければ、スナップリフレッシュコマンドを使えば最新の LTS になります。レックスリーを使うためには、まず初期化する必要があります。各種基本的な設定をこのコマンドで実行するんですけども、若干、あの、複雑なので、質問に答えていく必要があります。ただし、大体のものは、デフォルトの設定で大丈夫です。えー、っと、途中に出てくるストレージのバックエンド。 ZFS か ButterFS を使っておくとスナップショットとかコピーオンライトとかが使えて便利です。基本的にこれのどちらかをお勧めします。ZFS は、えー、っと ZFS も ButterFS もブロックデバイスか、えー、ループバックファイルのどちらかを選ぶんですけども簡単なのはループバックファイルです。ただし ブロックデバイスの方が安定的に運用できるらしいので、プロダクション用途だとブロックデバイスが推奨されているようです。あと、重要なのがストレージサイズです。デフォルトの値は、あの、ルーェ FS の値に合わせて調整されるんですけども、とても小さな値が設定されてしまいます。なので、できるだけ大きな値を自分で設定している、することをお勧めします。今回だと 200GB を指定しています。 その他、ネットワークとかマウズの設定とかは基本的にデフォルトの設定そのままで構いませんが変更も可能です。IP アドレスの設定とかもオートにしておくと適当なサブネットマスクを用意してくれます。えー、っと、一回、あの、初期ができてる 初期化できればコンテナの作成は自由にできます。コンテナの作り方は、ランチ コ, ンコマンドに、ウブンツコロンでバージョンを指定して名前を指定するというものです。VM、仮想マシンを作りたい場合は、--vm を つ, つけてください。また、えー、っと、コンテナの中にログインする場合は、LXC シ, シェルネームを実行すると、バッシュが起動してそこにログインできますし、SSH などでログインすることも可能です。 コンテナのリスタートとかストップとかスタートはこの通りです。あとはコンテナ、作ったコンテナのリストは次のコマンド LXD リストで表示できます。不要なコンテナの削除は Delete コマンドです。では本題の LexD 上に Windows 11をインストールする方法です。 まず、レックス d の上に Windows 11をインストールし、Spice ライアントでアクセスします。なので、先に Windows 11の要件を簡単に確認しておきましょう。6 4 b ットプロセッサーのニコアの CPU が必要です。あとは 4GB RAM と 64GB のストレージが必要になります。Windows 11の新しいポイントとしては TPM が必要になっている点です。これも対応いたします。 簡単なインストールの流れです。まず、SPICE クライアントを Ubuntu 上にインストールします。次に、Windows のインストール用の ISO イメージをダウンロードして、そのメディアを DistroBuilder コマンドでカスタマイズします。次に、RexD の VM インスタンス、からの VM インスタンスを作成し、それを設定した上で、VM を起動し、Windows のインストールを開始します。 また、あの、Windows へのアクセス用にリモートデスクトップの機能も有効化したいところです。最初に SPICE ライアントが必要になる理由です。RexD は、えー、ローカルの SPICE ライアントを使って VM の VGM ディスプレイにアクセスできるようになっています。えー、っと、で、SPICE c l i e n はいくつかあるんですけども、今回は Bird Viewer を使います。 まずバートビューアを別途インストールして、アップとでインストールした上でレックスリーがバートビュ w e インストール済みのマシンであることを確認するためにレックスリーを再リロードします。次に Windows の ISO ファイルをマイクロソフトからダウンロードします。Windows の ISO イメージそのままでは実は使えなくて、実はレックスリーで レックス D の VM で使うためには Windows バー r 用ドライバーが最初からインストールされてなくてはいけません。そこでディストルビルダーコマンドを使って Windows のインストールメディアをカスタマイズします。ディストルビルダーはスナップパッケージとしてインストール可能なのでスナップインストールでインストールしてください。また Windows の ISO イメージをカスタマイズするためにリブインの パッケージ、あと WIM Tools 等が必要になります。これを WIN222.04 上だとこのパッケージが必要になります。d i s t r ビ Builder Repack Windows コマンドで ISO ファイルをダウンロードした ISO ファイルをカスタマイズして WIN11 LXD ISO イメージを作成します。これはそれなりに時間がかかるので注意してください。 次に、えー、空の VM インスタンスを使います。先ほど説明したレックス LXC ロンランチや LXCCreate コマンドなのかは、あのー、事前に作成済みのイメージをベースにインスタンスを作成します。しかしながら今回は事前に作成済みのインスタンスじゃなくて、本当に空の、ストレージが中身が空のインスタンスが必要です。このため、 えっ、ー、と、lexcinit コマンド、lexcinit コマンドを使って VM を作成します。--empty ンンでストレージが空の状態。win11 はインスタンスの名前になります。次に lexd のインスタンス、VM インスタンスを設定します。先ほど紹介した Windows11 の 要求仕様に合わせて CPU とかメモリーとかを設定していきます。最低でも CPU は2コア、メインメモリーは 8GB 必要です。もう少し大きくしてももちろん構いません。次にストレージサイズ、最大のストレージサイズを設定します。要求仕様だと 65GB だったんですけども、ここでは 100GB を設定しています。もちろん Windows 上で何インストールするかによってさらに大きな値を設定することが可能です。 TPM デバイスが必要ということになっているので TPM を追加します LX。LXC では VTPM、ソフトウェア TPM が使われています。TPM デバイスを TPM という名前で追加しているという状態です。あとは起動デバイスとして先ほどリスト t ビルダーで作成した ISO イメージを指定します。ソースのところにはフルパスで設定する必要があります。 これで準備は整いましたので、VM インスタンスを立ち上げます。LXC スタートコマンドは、コンソール VGA のオプションをつけることで、スパイスクライアントを起動して、そこに VGA のディスプレイを表示してくれます。ちなみに、ここで注意点なんですが、VM、えー、Windows のインストーラーを立ち上げたとき、最初に、あの、キーボード入力を求められます。 数秒以内にキーボードをクリックし、キーボードでエンターを押さないと、Windows のインストーラーが立ち上がらないので注意してください。具体的にはこういう画面になります。Press Any key to boot from CD or DVD のところでエンターを押したら、インストーラーが立ち上がるんですが、押さないと、えー、UEFI のメッセージが出されて、そこで止まってしまいます。もし止まってしたら上蒸気のような画面で止まってし、 しまった場合は、バードビューワーのクライアントを一旦クローズして、で、えー、っと、次のコマンドを実行してください。えー、LXC ストップで -F つけることで強制的にインスタンスを一回ストップします。で、もう一度 LXC スタートで、えー、っと、Windows のインストール用のインスタンスを立ち上げてください、えー。うまくいけばこのような感じで Windows のインストーラーが立ち上がります。 残りの設定は全部普通の Windows のインストールと同じなので割愛します。で、インストール途中にもしかしたらバートビューアの画面が表示されなくなるかもしれません。これは Windows があの、インストールの時にリブートしてしまったためと考えられます。なのでもしウィンドウが消えてしまった場合は、えー と、インスタンスが立ち上がってるようだったら LXC コンソールで再アタッチ可能です。LXC コンソールのインスタンス名 --type VGA を実行してください。これで LXD、Winds 上の LXD の上で Windows がインストールできるようになりました。そ最後にもう一度、あのー、リモートデスクトップの設定を考えておきます。もし Windows 11の Pro、 エディションを使っている場合は、リモートデスクトップ、RDP ですね、が使えます。で、RDP を使えるようにしておくと、あの、バートビューアと違って、いろんな追加機能が使えます。オーディオのリダイレクション、えー、っと、Windows 11で再生した音をローカルクライアントに転送するやつですね。あとはファイルの共有、あと USB とかの共有も、 比較的使いやすくなります。あとは一番大きいのがシームレスレゾリューションですね。あのー、RDP クライアントのウィンドウサイズに合わせて、ウィンドウの解像度も自動的に調整されるというものです。このあたりを考えると、Windows 11 Pro を使った方がお得ではあります。Bird Viewer でも使い続けることは可能なんですが、いくつかの機能が使えない点ご注意ください。 え、リモートデスクトップの有効化はシス、セッティングスのシステムのリモートデスクトップでオンをするだオンを選ぶだけです。え、リモートデスクトップへクライアントからアクセスするたびには Windows 11のインスタンスの IP アドレスがわからなければいけないんですけども、方法としては Ubuntu デスクトップだったら幅比を使えば、あの、簡単に確認可能です。ホストネーム Windows 側のホストネームドットローカルで検索すると IP アドレスが分かります。えー、一般的なレックス d のインスタンスの IP アドレスが知りたいということであれば ,LexC l リストコマンドを使えば確認可能です。ここでは -C46 で ipv4 と ipv6 のアドレスだけ表示して、-F コンパクトでコンパクトな表示して、インスタンス名を指定しているだ、指定しています。 上のアバヒリゾブルブと同じ結果になっていますね。えー、リモートデスクトップクライアント、Ubuntu 側の r d p クライアントとしては、レビーナーが一番手っ取り早くて簡単です。おすすめです。設定は、えー、そんなに難しくなくて、IP、先ほど確認したサーバーの IP アドレスと、えっ、ー、と、ユーザーネーム、パスワードを入力することになります。ユーザーネームとパスワードは、Windows 11のインストール オプションに依存しますただし Windows11 のインストールは現在のところ Microsoft アカウントが原則使うことが原則になっていますので Microsoft アカウントを RDP クライアントレミーナ側にも指定する必要がありますクオリティアドバンスドタブのクオリティに関してはベストあの一番いいやつを選んどくとあの綺麗な映像になりますあとは RDP クライアントで接続した後にサイドバーにあるトグルダイナミックレジェンションアップデートをチェックしておくとウィンドウのサイズに合わせて解像度が自動調整されるようになります次に先ほどインストールした Windows 上に今度は WSL2 をインストールしますえーっと 先ほどはレックスリーの上に Windows11 をインストールしました。今度はその上に WSL、Hyper-V の WSL をインストールします。まず、えー、WSL2 は Hyper-V を使う以上 CPU の仮想化サポートが必要です、えー。Windows 側でタスクマネージャーを開いて、ここの仮想化が有効になっているのであれば大丈夫です。レックスリーの場合、最初から NestedVM はサポートしているので、NestedVM はサポートしてるので、 レックス D の上での Windows も仮想化機能が本来は使えるはずです。Windows に WSL2 をインストールする方法です。まず Windows スタートアップアイコンを右クリックして Windows ターミナルの管理者モードで開きます。でえー、そこでもう WSL- インストールを実行する。これだけです。あとは画面の指示に従ってインストール作業が進みます。 しばらくするとあの Windows がインストールするので Windows が再起動するのでそれに従ってください、えー Windows, WSL、Windows に WSL2 がインストールされる と,、えー、っとスタートメニューに UbuntuOnWindows ていうのが表示されますで UbuntuOnWindows を起動すると Ubuntu が起動した状態になりますけれども、この時最初の初回起動時は Ubuntu をインストールしてセットアップする都合上しばらく時間がかかります。最終的にプロンプトが出れば成功です。えー、画面見てもらうと 20.04 のように見えます。Ubuntu 22.04 をインストールしたいという要望があるかもしれません。22.04 はインストールできるのですが、 現在のところ wsl インストールコマンドだと 22.04 はインストールできない状態です。なので、えー、っと、マイクロソフトストアから直接ウ n ンツを探してインストールする必要があります。まずマイクロソフトストアを開いてウ n ンツを検索してください。いくつか出てくると思いますけども、この中にウ n ンツ 22.04 LTS というのを選択します。あとは、あの、入手、ゲットになっているボタンを押せばインストール開始です。 2 2 0ロのインストールの場合は GUI のセットアップウィザードが起動します。こんな感じですね。ただし、えー、CGK 環境だと文字が豆腐になってしまい、文字化けしてしまいます。左上のこんな感じですね。えー、Ubuntu、あ、ごめんなさい。WSL 上の Ubuntu では GUI Setup Wizard がフラッターベースで作られています。これは将来的な Ubuntu のデスクトップインストーラーと同じ仕組みになります。で、えー、その時、あのー、画面の UI は適切な言語が、Ub、Windows 側のロケールに合わせて設定されます。で、日本語環境の場合は当然日本語で表示されるんですけども、日本語で表示するためにはジャパニーズフォントが必要になります。 しかしながら、現在のフラッターのインストーラーには、この日本語フォントがインストールされてません。取り込まれていません。その結果として、あの、日本語も含む CJK の文字、もしかしたら V もかもしれませんけども、CJKV の文字が、えっ、ー、と、四角の文字で表示されてしまいます。豆腐ですね。その結果として、先ほどのような画面になってしまいました。 で、これは不具合として報告しています。将来的には修正される見込みです。実際の設定画面見ていきます。えー、っと、文字が化けてしまっているので、全然わかりませんが、これがプロファイルの設定です。名前とあのアカウント名を入力します。あとパスワードですね。Advanced Settings では自動でマウントする場所を設定するんですが、これはもうデフォルトで問題ないという認識です。 また、インストール完了すると、この設定でインストールされましたという表示が出ますが、これも文字分けしているのでよくわかりません。えー、先ほど表示した WSL のデフォルトのターミナルは、機能的にはちょっと足りない状態で使いづらいと思います。なので、Windows ターミナル n a l で、えー、っと WSL を使うのがおすすめです。Windows ターミナルは、 Windows 10だと自分でインストール、Microsoft s からインストールする必要があったのですが、Windows 11だと最初から、Windows 11の最新版だと最初からインストールされている状態になります。なので、普通に Windows ターミナルを起動してください。Windows ターミナルを起動すると、コマンドプロンプトが起動しますので、えー、っと、右上のドロップダウンメニューから、Ubuntu を選択してください。 で、もちろん、あの、Windows ターミナル起動したときに、デフォルトで Ubuntu on WSL を選ぶことも可能です。この辺は設定で、随意設定可能です。ここまでで、Ubuntu の上の、Windows の上で WSL を使えるようになりました。基本的に WSL 使いたい場合は、ここまでの手順で実行したものを活用すればいいだけです。 ここからは最近の WSL に追加されている新しい機能、特殊な機能について紹介していきます。えー、まず WSLG ですね。WSL プラス GUI アプリケーションズです。もともと WSL は CLI のアプリケーションを動かす目的ではあったんですけども、もちろん、あの、x s o u ーとか入れて GUI アプリケーションを動かすという手法はこれまでにも存在しました。これを マイクロソフト側の WSL がデフォルトでサポートするような形になったのが WSLG です。WSLG の場合は、マイクロソフトのサイトにある構成図にもあるようにウェイランドとウェストンを使います、えー。WSL 環境の中でウェイランドとウェストンが起動して、それを RDP で Windows 側のホストで表示するというものになります。 で、GUI アプリケーション実際にインストールしてみましょうという話になります。まあ、どんな WS WSL でどんな GUI アプリケーションを使いたいのっていうのをちょっと考えてみると、まず、Ubuntu にインストールできるものでないとインストールできません。で、おそらく、あの、例としては多くのユーザーが世界中で使っているアプリケーションがいいでしょう。かつ、Windows ユーザーがとりあえず使ってみたいという思うアプリケーションが何かっていうと、 と、Microsoft Edge ですね。Microsoft Edge は、こんな感じで動くことになります。XD の上の Windows の上の WSL の上の Wayland 経由で Microsoft Edge が動くという状態です。Microsoft Edge は、Microsoft が公式に Ubuntu のバイナリを配布しています。なので、普通に WSL 上でリポジトリを追加してインストールするだけで完了です。手順としては、こんな感じになります。 カールで、えっ、ー、と、リポジトリの鍵を取ってきて、で、えー、っと、リポジトリ、えー、アップトのリポジトリ設定して、アプトをアップデートして、アップトインストールマイクロソフトエッジステーブルをインストールするだけです。マイクロソフトエッジステーブルの他にベータとかもあるので、あの、最新版使いたい、最新の開発版使いたい場合はベータなどを使うと、指定するといいと思います。で、WSLJ の特徴し 特色として WSLG のアプリケーションはインストールすると自動的にスタートアップメニュー、Windows のスタートアップメニューからも起動できるようになります。こんな感じに Microsoft Edge が Ubuntu のフォルダーの下に表示されます。これをクリックすれば Microsoft Edge が起動するということですね。えー、実際に起動してみた様子です。えー、右左上が Windows のネイティブのエッジです。右下が WSL, WSL 上で動いたエッジになります。WSLG だとアプリケーションのウィンドウがどうしても表示されてしまうため、従来のエッジと比べると1個ウィンドウのパーが多くなってしまうんですけども、 これは、あの、そういうものだと思ってください。バージョンに関しては、これだけだと分かりにくいんですけども、Ubuntu 版というのが表示できません。若干重たいですけども、普通に使えるものではあります。次、もう一個、最新の話なんですけども、システム2が WSL でサポートされるようになりました。これは 0.6 な、7.6 ですね。ちょっと前ですね。今 1.0。 ぐらいになっているので少し前なんですけども公式にシステム D をサポートしたっていうのが大きなポイントですただしデフォルトでは有効化されてませんあの設定ファイル WSL の設定ファイルを編集する必要がありますシステム D は、えー まあ、Ubuntu ユーザーであればおなじみですけども、Ubuntu パッケージからインストールされるさ、様々なサービスが自動的に有効化、使えるようになるので、いろんな SSH サービスとかネットワークサービスを WSL 上で使えるようになります。しかも、システム D をサポートすることで、スナップパッケージもインストールできるようになります。これは要するに、システム D スナップ D も動かせるようになるので、スナップ D 経由でいろんなスナップパッケージがインストールできるようになるという感じです。実際にシステム D を有効化してみましょう。システム D は WSL の中の Ubuntu にエトセ WSL コンフを作ることで有効化できます。内容としてはブートエントリーにシステム D="true" と書くだけです。 デフォルトではここのファイルはほぼ何もないと思いますんで、単純にこの内容だけ書き込んでしまいましょう。で、一度システム D を有効化した場合は、WSL を再起動する必要があります。普通に Exit するだけでも一回終了するんですけども、明示的にシャットダウンしてしまうのもいいでしょう。これは Windows Terminal のコマンドプロンプトから WSL をシャットダウンを実行した様子です。再起動した後の中身を見るとこんな感じになります。 スナップロック1、要は、えっ、ー、と、PID1 の e x e ファイルはシステム D を向くようになります。またシステム D 系のコマンドが使えます。例えばこれだとシステム D アナライズブレームすると、えっ、ー、と、スナップ D じゃなくて LXD が動いていますね。スナップ D とあと、ネットワークディスパッチャーとかも動いている状態です。で、えー、スナップパッケージ。 が、WSL 上で使えるようになると、じゃあ何か試しにインストールしてみましょうという話になります。まず、Ubuntu マシンにの、多くの Ubuntu マシンにインストールされているもので、かつ、えー、Windows では動かない便利な機能を持っているもので、<笑> Ubuntu ユーザーにおすすめしたいパックスナップパッケージといえば、当然 LXD ですね。LXD、 を動かすというと、こういう風になります。レックス d v m の上で Windows 11が動きます。Windows 11の中で WSL が動きます。WSL の中でシステム D が動いて、システム D 経由でレックス d が入って、レックス d の中で Ubuntu がさらに動くという状態です。 えー、実はさっきも話が出てきたようにレックス d はすでに WSL の中にインストールされています。20 Ubuntu 22.04LTS の WSL だとレックス d が最初から使える状態になっています。スナップリストするとレックス d が入っているのがわかりますしレックス d バージョンすると 5.0 系が入っていることがわかります。これは WSL の 22.04 がウブ t u サーバーと同じような形になっているためです。 じゃあ、えっ、ー、と、設定しましょう。最初の方で紹介したように、RexD 最初にイニットする必要があります。前回は一個一個設定しましたけども、今回は --auto でデフォルトの設定値を全部選ぶというオプションを使っています。これで、あのー、簡単にセットアップできます。もちろん細かい設定できないので、細かい設定が必要な場合は auto なしで設定すると良いと思います。 えー、っと、まずは、え、コンテナですね。コンテナ起動してみましょう。今回、WSL はウムツ 22.04 なので、その上で 22.10、カルミックのコンテナを作ってみました。簡単にできますね。LXC シェルカルミックすると実際にログインできて、LSB リリースすると、 実際、カルミックになってます。これで、WSL っていうのは、えっ、ー、と、LTS 版しかリリースされてないんですけども、WSL の上で、LTS 以外の Ubuntu を使えるようになりました。VM インスタンスが作れるのかという話ですけども、これは実は作れません。実際に試してみるとこんな感じのエラーになります。n o t v m で --VM 指定して起動すると、えっ、ー、と、フェールドクリ フェールドクリエイティングインスタンスというふうに出てます。えー、エラーメッセージでは Vhost VSOC カーネルモジュールがないというふうになってますね。あのー、WSL だと Microsoft がビルドした小さなリラックスカーネルが動くことになります。そのリラックスカーネルは、えっ、ー、と、いくつかのカーネルモジュールがビルドされてない。n e x d の VM 版が必要ないくつかのカーネルモジュールがビルドされてないため、このようなエラーになります。 マイクロソフトのカーネルは自分でビルドして置き換えることも可能なので、それを使って Vhost VSOC のモジュールとか、他にももしかしたら必要かもしれないので、そのあたりのカーネルモジュールをビルドすれば、もしかしたら RexD, WSL の上の LXC で VM 版が使えるようになるかもしれません。最後に、 REX-D でリモート API を使う方法を紹介します。まず REX-D には RESTful API という形で他の LXT インスタンスをコントロールする方法が用意されています。2つの異なるホスト OS にインストールされたレック x d を RESTful API でコントロールすることで他の LXT コンテナを別の LXT コンテナ上の LXC コマンドで コントロールできるというものです。さて、本日の話題では、レックスリ d に Windows VM をインストールすることが可能でした。また、レックスリ d を使って、その Windows VM の画面をバートビューアーで表示できることも可能だということを確認しました。次に、レックスリ d にはインストール、 レックス D でインストールした Windows 上に WSL をインストールできることを確認し、その WSL では GUI アプリケーションを動かせることも確認できました。さらに x d は他の x d を LXC コマンドを使ってコントロールできることも分かっています。そうすると何ができるかというと、えー、Ubuntu 上にインストールした RexD 上にインストールした Windows11 上にインストールした WSL、 の LXC コマンドから Ubuntu 上にインストールした LXD 上にインストールした Windows 11の WSL をコントロールできるということです。何を言っているかわからないかもしれません。簡単に図に説明するとこの通りです。これまで x d Ubuntu にインストールした l x d 上に Windows 11を入れ、そこに WSL をインストールしました。また WSL の中で l x d を動かすことも確認しました。 そうすると、Rex-D からホスト上にインストールされた大元の Rex-D をコントロールできるようになっています。また、WSL 上には GUI アプリケーションを動かせるので、WSL 上で Bart Viewer を動かせることも可能になっています。そうするとレックス、Rex、WSL の中にある Rex-D から Bart Viewer を表示することで、その b ー r t Viewer が本来のホスト OS である Windows 11の 画面を表示できるようになります。実際に試してみましょう。まず、ホスト上の、ごめんなさい、WSL 上のダブ Windows 上の WSL の中に b ー r t v i e w e r をインストールする必要があります。これは、あの、最初にホスト上の Ubuntu の WSL 上に b ー r t v i e w e r をインストールしたのと同じ手順です。 次に、ホストの部ン2に、えー、っと、リモート API を有効化するコマンドを実行します。これは、LXCconfig Set c o r e HTTPS アドレスを設定することで、リノモ ー, ート API が有効になって、かつ、他の LXT からコントロールできるように、クレデンシャルファイルを作ります。これが2行目の LXCconfig Trust Art Name です。 ネームの後ろの Win11 は任意の名前を付けられます。このコマンドを実行すると長いトークン文字列が表示されるので、それをコピーしておきます。再び Windows の中の WSL に戻ります。WSL の中で LXC コマンドが使えているはずなので、LXC Remote Add NUC 先ほどのトークン文字列をここにコピーします。 ここでいうネックは任意の文字列で、どの、えー、っと、Ubuntu h o s 上の LXD を示す文字列であれば何でもあり、構いません。LX リモートリストすると、追加されたリモートの LXD インスタンスが表示されるはずです。デフォルトでは、イメージ図とか Ubuntu とかの、あの、イメージサーバーが登録されてますし、ローカルってなってるのが、 ローカルのレックス D のインスタンスになります。カレントになっていると、あの、未指定でも自動的にアクセスできるインスタンスになってますし、カレント以外のリモートは、リモート名コロンでアクセスします。最後の l x l s ネックコロンとしているのは、ネックコロン上のインスタンスを表示してくださいっていう形になっています。また最後に Win11 を指定することで、 ネック上にある Win11 という名前のコンテナの情報を表示してくださいということで表示すると Windows11 がインストールされている仮想マシンのインスタンスが表示されていることがわかります。これで LXD、リモートの LXD とホストの LXD が接続できるようになりました。今度は WSL 上からその LXD のインスタンスを使って ホスト上にある Windows 11のインスタンスのコンソールを表示します。これも最初に実行したのと同じ LXC コンソールで接続するのと一緒です。NUC コロンをつけることで NUC 上の Win11 インスタンスを指定しています。無事に接続できました。これは Ubuntu 上で動いている Windows インスタンスから、えー WSL の中の LXD を使って LXC コンソールで Windows 上で動いている Windows のインスタンスのディスプレイを表示したものです。ログイン画面が出ます。ただ、ここからログインはできません。なぜなら、Windows のリモートデストップは、同時にワンセッションしか作れないことになっています。よって、複数のユーザーがいたとしても、一人のユーザーだけが 同時にアクセスできることになっています。このため、RDP セッションでログインしている状態で、えっ、ー、と、Bart Viewer でログインしようとすると、RDP セッションの方が自動的に切断されます。もし b ー r ビ Viewer が RDP セッションの中で動いてたとすると、今回のような感じですね。今回のような感じに動いてたとすると、RDP セッションが切れて、 Windows の画面を表示する術がなくなってしまいます。なので、結果的にこの方法は使い物にはならないのですが、例えば Windows サーバーをインストールした場合など、複数のユーザーが同時にインストールできるような環境であれば意味があるかもしれません。もちろん、u n t u をインスタンス、Ubuntu のインストールしたインスタンスであれば複数ログイン可能です。 本日のまとめに入りまましょう、えーま、ず、Windows11 を Ubuntu 上のレックス i n s a r としてインストールできることが分かりました。かつ、その Windows11 に WSL をインストールできることも分かりましたで。WSL で自由アプリケーションがインストールできることも分かりましたし、それがたとえ Microsoft Edge であってもインストールできることも分かりました。<笑> WSL 上で システム D を有効化できること、かつシステム D を有効化することでスナップとか他のサービスをインストールできることも分かりました。かつシステム D が動くことでレックス d 自身もインストールできますしレックス d のコンテナインスタンスを WSL 上で動かすことも分かりまし、動かせることも分かりました。えリファレンスとして、えっと、これまでの話はもう少し詳しく日本語の記事として書いています。 他にも日本語、英語ともにレックス x d のドキュメンテーションがあり、そこにも詳しい話が載っているので参考にしてください。以上となります。ありがとうございました。